今から踊る曲は、えー、先ほど踊った「えー、なりやぶし」という曲です、えー、先ほどやった手拍子足拍子、えー、引き続きやります<笑>でえっ、ー、と先ほどとても上手な旅行練習あったので今回は省きます、はい、<笑>でも、えー、1回目の手拍子足拍子98点だったので 二回目は百点超え目指して、えい、ー、きたいと思います。あ、一回だけやる。手拍子、タンタンタン。もう一丁、タンタンタン。足拍子、タンタンタン。もう一丁、タンタンタン。これです。はい、これを僕の後半やりますので。M. C. にあわって、よかったら、ね、見ているだけだと寒いし。ね、あの、風邪引いちゃうので、詰めてね。 見て踊って楽しんでいってください。それではなりだいふし始めたいと思います。いらっしゃい。よさこいよさこい。 ございました、えー。喜びに満ちて日がまた昇る。とても素敵な日だなと思います。えー、それでは。え二、ー、回目のエムで。九十八点。はい、今、覚えてますかね。え三、ー、回目の。大本番、えー。ちょっとずらして。いいですか手拍子、足拍子の特典です。 皆さんのおかげで120点入りました。 MC はこんな感じで言うんですけども、あの皆さん、一生懸命頑張ったので、えー、こんなよさこいに見えっぱいですがいや、こんな代表ですね、えー、皆さん、頑張ったので、えー、精いっの気持ちを込めて、ありがとうを言いたいと思います見てくださってるお客様に、感謝ありがとうございました。